皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年5月10日。今月の天の日は、ドラゴンクエストの日を記念したコスプレパーティーイベントが開かれました。早速現地の会場に乗り込もうとしたのですが、サーバーが混雑しているため入れません。このメッセージ、久々に見ましたね。ルーラストーンで入れないなら、レンドア北から直接乗り込もうとしたのですが、こちらからも入れません。 これはどうしようもないので、連動秋田の臨時会場で参加しました。こういうのも、すごく MMORPG っぽい感じがしていいですね。ちなみに、この映像は、第5回の21時30分から22時の回のものです。この後の第6回の22時30分から23時の回では、普通に入れました。でも、入ったところですごく動作が重く、写真を撮るのもすごく待たされたりしました。やはりコスプレパーティーのイベントは、大人気コンテンツでしたね。